皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2023年1月2日、新年早々、バトンちゃんがやってきていました。このタイミングで来るってことは、お正月関連の質問をされるんだろうなと思ったら、案の定でした。つまりこれは、お餅とかおせちとか答えたら負けというやつです。しばらく悩みましたが、これですね。大昔、おばあちゃんちで食べた記憶があります。そう、前世の記憶が。 今週の集荷はこれでほぼすべて終わりました。集荷も増えていよいよ大変になってきたので、バンマの塔に関しては毎週30万点くらいで終わりにしようと思います。アクセサリーも完成しているので、あとは時間があれば福引き券まで頑張る感じですかね。今週は頑張らないことにしたので、忘れないうちにポイントを消化してしまったのでした。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。